今日はこれから、京子と颯太の松、奈良に行きまーす。 奈良に向かう電車に乗ってます。三つ目。え、四つ目の駅やな。もっとだけどね。これ三つ目は電車乗るの。あ、そうやね。三つ。さ。今何？今何？今二人で仲良く音楽聴いてます。音楽 誰もも<笑>やっててきまままししししたたにお迎えしてもらいました今日も雨でですすがみんんんなと楽そうってやつ、うん、どうもどうも。うん どうもどうもお久しぶりです。あ、後ばっかりやけどな。<笑>え、めっちゃ未来みたいな感じ？えー、今未来にワープ中ですか？えーえー、さあ扉の向こうはどんな世界が広がってるんでしょうね。 始まるやん。 <笑>ここはここは変な戦い方してます。違う戦い方してます。<笑><笑> う<笑>ん<笑><笑><笑><笑>。 ね、初めての感覚な自分のお味噌と違うで。な <笑><笑><笑><笑>何でもいない<笑>。 ラスしたなんかあれ急にブ レ, ーキ緊急ブレーキかかった。かかった 視聴ありがとうございましたそしていつも高評価やコメントありがとうございますとても励みになっていますこのチャンネルでは子どもたちの成長記録や我が家の日常をアップしていますのんびりした内容なので皆様にもリラックスして楽しく見ていただければ幸いです動画を見て面白いなぁと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします またコメントもお待ちしていますのでお気軽に感想などもいただけると嬉しいですもうすぐ2022年も終わりますねこの1年ワンハム家族を見て応援してくださりありがとうございました皆様が素敵な年を迎えてきますよう心からお祈りしておりますそれではまた次の動画でバイバーイ最後まで ありがとう。<音楽><音楽><音楽><音楽>